子供たちよこっちに行きなさいああちょうど探してたところじゃどうしたんだピンバーヤ何かオイラたちに手伝ってほしいことでもあるのかいや子供たちはリウエコーのために十分手助けをしてくれた。 これれ以上面倒はかけられんよ今回はばあやの仲間たちと一緒に子供たちに贈り物を用意したんじゃ。お贈り物あ、あ、子供たちよまだりゆえに来て間もないというのにもうよ渡りが上手になったみたいじゃのじゃが。 この贈り物は何が何でも受け取っておくれ以前先人の鈴を探すために壺に入ってもらった時おちびちゃんからいつも野宿をしていると聞いてのまだまだ旅は長いんじゃこのままじゃいかん幸いばあやは年こそ取ったもののまだわずかながらに外形の力を使える おやまだ行っておらんかったかばあやたちは昔帝君から恩恵を受けたことで三眼五軒の力を身に宿しておるんじゃいろいろと能力はあるがその中でも外形の力は小さな世界を想像することができる前に子供たちが入った壺も その力で簡単に作ったものなんじゃあんなすごいツボなのに簡単にあの世界をなすためには浮世を離れる必要があるそんな大層なものじゃないよ帝君はその昔山を動かし海を埋めたんじゃそれこそ神業と言えるものじゃろうまあ 昔の話はこの辺にしてその贈り物じゃがまだ最後の材料が足りておらんのじゃそうだぞオイラたち探し物は得意だからな材料探しなら任せろまあまあ二人ともそうセかすでないもうすでに足の速いものに任せてある。 必要な材料は特別なんじゃ子供たちでは探すのがちょっと難しいそれに今じゃもうほとんど目にしない材料もあるからのうーん例えば敵下子の瓦下にある借金の泥とかじゃな。以前この泥を取るときは ゆりがたくさん咲いている場所を探さないといけなかったそしてぬりゆりの根をたどって掘っていき運が良ければ借金の泥が一つかみだけ見つかるじゃが敵家かがあんなことになってからはもう誰もこの方法を使うことができなくなったさらにそれより困難なのが。 双眼鏡炎から採掘できる水角石じゃ黒岩城があそこで採掘を始めてからはそれもほとんど見当たらなくなった水角石は貴重な戦物で常人では千人の木に耐えられない長く触れれば体に害をなすじゃろうああ あの子がそれを見つけられるといいんじゃがティンバーヤは仙人だしその子も仙人なのかうんまあ彼女も仙人と言えなくもないなくもないってなんでリーユエコーにはこんなにたくさん仙人がいるんだ どこに行っても仙人に会えそうだしもしかしたらオイラたちが食事してる時も横に仙人が座ってるなんて可能性もあるよな あ, あ, ありえるかもしれんのバーヤの仲間たちには属性が好きなものが何人もおるしなバーヤただいまおやこの2人は 紹介しようこの子はエンヒさっき言ってた子じゃよエンヒこちらは旅人と彼女の仲間じゃ知っておるなあーもちろん知ってる洗顔群の記録に詳しく載っていたから以前ゲーセン儀式の騒動で洗顔群に不審者として指名手配され絶寸の間で洗顔群を撃退しファデュイとも関わり 最後はバーヤと共に魔人を撃退七星のおかげで容疑が晴れたとふ、うん実に惜しいそう私に会えなかったことがもっと早くに会えていたらその場で容疑を晴らすとまではいかなくても少なくともうんひどい目に遭わずに済んでただろうな改めて自己紹介しよう私は演費 法律家だ法律に関する困りごとがあれば私を訪ねるといいああそうだ私の名刺を連絡方法と職場の住所が載ってる急用ならその住所に手紙をああそれと初めてのお客さんには割引があってえんひそろそろ本題に入ろう今の2人には法律の助けなんていらないじゃろう 子供たちや、そう驚かないでおくれ。この子はいつもこうなんじゃ。自分のことを話し出すと止まらない。オイラたちがこれまで会ってきた仙人とは、なんか全然違うような。仙人まあ、そうとも言える。お父様は自分のことを仙人だと言っていた。かつて。 元王帝君と共に戦場に立っていたらしい戦いが終わった後帰郷してお母様と結婚したそうだそれから私が生まれた私が大きくなった後お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊しているだから私は今バーやと一緒にここで暮らしているんだなんか勝手だな仙人たちってリーユエコーを守るため契約に従ってるんじゃないのか なんで急にそれを放り出して結婚したんだお父様から聞いた話によると帝君とはそのことについて話し合いをしたらしいそれで同意を得た上で故郷に帰ったそうだ結婚をした時帝君からのお祝いも受けたというまあそのことについては一旦置いておいてまあや頼まれてたものはほぼ揃ったぞ<笑>けど水角席だけは。 どうしても探す手立てがない今双眼鏡炎は完全に封鎖されていて入れそうにない申請をしようにもそれも通らないだろうどうやら総務士はあそこを徹底的に封鎖することにしたようだそうじゃったかしかし水角石がないとなると面倒じゃなえひ何か案はあるかのう 理由エコーを助けてくれた者たちにどうしても礼をしたくてな分かってるばあやから何回も言われてたし双眼鏡炎から水角石を取れなくとも別の方法があるかもしれないふん、<笑>ちょっと待ってて調べてみるうわすっごく分厚い本だな何が載ってるんだ<笑> 商業競技鉱石スネージナヤううん、うん、見つけたこのクロッサルというスネージナヤの商人から希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていたそこに法的な問題が潜んでいないか聞かれたんだスネージナヤに持ち帰って売るらしいよし彼を探してくるもしかしたら水角石 もしくはその手がかりを見つけられるかもしれないお前も一緒に来るのかああダメとは言わないが横で見ているだけにしてくれ安易に首を突っ込んで法に抵触しないようにな法律を理由に警告してくるなんてそんな仙人初めて会ったぞ彼女と行動する時はオイラたちもいろいろ注意しよう スクロースとアルベドもいるといいんだけどあの二人は忙しいみたいだからいないかもな<笑>とりあえず行ってみようクロスアールさん商売はうまくいっているかええン子さんのおかげで順調です。 先日日はは助かりました今日は何のご用で小さな手助けをしたまでだそれよりも少し前に水角石を使ってかんざしを作ると言っていたがそれはどうなったそそのことですかはい確かに水角石を少し仕入れてかんざしにしましたン征さんはかんざしにご興味が申し訳ないのですが あの髪飾りは今、志向さんという女性に貸していますもしご覧になりたいのであれば、少々待っていただく必要が水角石って希少なものなんだろう。そんな高い鉱石で作ったかんざしを貸し出すなんて壊れたり、失くしたりしたらどうするつもりなんだそれは心配いりません貸し出すときに志向さんと契約を交わしましたのでもし 紛失や損傷によりこちらが害を被った場合商品の値段を支払ってもらうことになっていますその代わりあの水角石が偽物であった場合には私から志功さんに商品の10倍の値段を支払うことを約束しました本物であることへの絶対の自信10倍の支払いを約束するとは、うん、なかなか肝がある当然です きちんと両者が安心できるようにしなければそれにこの契約なら私と彼女共に利があり公平ですでは、うん、志功さんの居場所はわかるか彼女を訪ねてかんざしを見てみたいええ知っています契約をするときに住所を書いてもらいましたのでマップに記しておきますね感謝するクロッサルさんでは私たちは志功さんを探しに行こう 一体どうすればあはい志功ですが私に何か突然すまない私たちは志功さんがクロッサルさんからかんざしを借りていると聞いてここに来たんだそのかんざしに興味がある見せてはくれないかそのかんざしは今お見せできませんえっと うっかりなくしてしまいましててままいきちんと持っていたはずなのに紙にもつけていなかったのに一体 い, い, いつどこでこのかんざしを借りるためすでに多額のお金を使っていますもし弁償することになったら私そんなお金は私の家は鉱石を扱う商売をしているのですが双眼鏡炎が封鎖されてからは商売もうまくいっておらず。 すでに支払いをいただいた商品の発注書がたまってしまっていてそれを準備するために他の鉱石商から商品を仕入れる必要があったのですあと数日すると鉱石商が一同に会する宴会がありましてその機会に彼らと仕入れの値段交渉をしようと思っていましたあのかんざしを借りたのはその見くびられないためにもある程度の風格を保ちたかったからなのです しかし、そのかんざしをなくしてしまっては、はあ。どうしましょう。なんか、よく見る展開になってきたな。え手伝ってくれるのですか冒険者協会にも依頼したのですが、未だ落とさたなく。ちょっと待った。探すのはまだ。志向さん、契約書を見せてはくれないか契約書ですか わかりましたずっと持っていたので<笑>はいこれですどれうんうんそうか縁比は法律家だから思考を手伝ってあげられるんじゃないかそれもそうだな、うん、でも両方うまくいく方法はないのかななるほど 契約書は見終わった細かい条件まで明確に記載されている契約にのっとり志功さんは確かに髪飾りの金額を弁償する必要があるなそれに契約書には弁償額は市場価格を参考にするとも水角石の希少価値から算出すればもっと多大な額になるだろうももっとですか あーしこ、今にも気絶しそうな顔してるぞでもそれはかんざしに使っている鉱石が水角石であることが前提条件、うん、にんに周まわりくどい言い方だなかんざしはもうなくなってるんだしどうやって石を判別するんだよどう考えてもそのかんざしを見つけるしかだが かんざしを見つけたら、弁償する必要はなくなり、医師が本物かどうか調べる必要もなくなる。た、確かに。やはり、面倒はかけられません。かんざしをなくしたのは私ですから、契約通りに、弁償を。いくらだろうと払います。私の家は、商人の一族です。契約精神に従わないで、どうするといいのでしょう。 これ以上クロスサルさんに隠していても仕方ありませんクロスサルさんにこのことを言って弁償額を相談してきますうーん確かにそれも法律にのっとったやり方だしかしその前にかんざしに関する問題が残っている志向さんもう少しお待ちを一番最初にそのかんざしに触れた時どんな感じだったか教えてくれないか 一番最初に触った時ですかえっと確かかんざしには鉱石がはめてあって上品な玉石と同じよう触り心地が良かったです私の家でも玉石は取り扱っているので見間違えることはありません触り心地がいい上品な玉石何でもないただ少し再調査すべきことができた ひとまずクロスタルさんのところに戻ろうえンシさんどうしてまたここにおや志功さんまでどうでしたかあのかんざしはなかなかのものだったでしょあのかんざしはなくしたご冗談をあのかんざしがいくらするのか知ってますよね ごめんなさいごめんなさい本当にごめんなさいちゃんと契約通りに弁償しますので弁償どれだけの手間をかけてあの水角石を仕入れたと思ってるんですかああもういいですこれ以上言っても仕方がないちょうど縁子さんもいますので弁償額を見積もってもらいましょう問題ないだがその前に市場に行って調査がしたいそれから。 一つ質問があるクロッサルさんあのかんざしに使っていた水角石は本物で間違いないな当然です正真正銘の水角石で作られたかんざしです偽物でしたら10倍の額を支払います分かったでは先に市場で調査をするから帰ってきた後に弁償額を見積もろうクロッサルさんここで待っててほしい それではお願いしますまったくあのかんざしをなくすなんて弁償金はしっかり支払ってもらいますよどうやらお金を集める方法を考えなければなりません志功さん少し話したいことがここでは言えないのでうんどこか落ち着ける場所で話そう遠志さん話とは何でしょう その弁償額を伝えるとかですか違う私が言いたいのはあのかんざしにあった鉱石は水覚石じゃないかもしれないということだえどういうことだまさかこっそりかんざしを見つけたのか私は冒険者協会の冒険者じゃないから使い走りみたいなことはしない私はただ 推測しただけバーヤから聞いたかは知らないが水角石は地底深くにあるもので濃密な元素力が込められている常人が触れれば体調を崩したり重度の場合には性格にまで影響が出たりする決して手触りがいいなんてものではないコウさんそのかんざしを持っていた間体に不快感はあありませんでした何もかも正常で。 どこも不快なところはうーんそれだとおかしいそれにさっき気づいたけどクロッサルさんの周りには元素の痕跡があった私の推測が正しければ例の水角石は彼が持っているそれなら直接聞き出してやろう目の前で詐欺を暴くぞああそれはいけない今彼を問いただしても 認めないの一点張りで私たちを突っ放ねるに決まってるそしてその後は水角石を海に投げて証拠隠滅だ彼は契約通り志功さんに弁償させるだろうそうなれば私たちはリーウェイ中を探し回りあのカンドシがまだこの世界に存在することを祈るしかなくなるおおまるで過去に経験したことあるみたいな言い方だな確かに。 そういった案件はいくつも見てきたさっき言った方法は中でも簡単で大雑把な方もっと巧妙な方法はいくらでもあるいつか時間があったら教えようでではエンシさんこういうことに詳しいのでしたら手伝っていただけないでしょうかもちろん問題ないけどその前に志功さんこの契約に署名をえ なんでまた契約をなんだか縁費は他の人よりも契約にこだわってるみたいだなここまではただのおまけで手伝っていただけここからは正式な依頼の契約引き続き調査を依頼したいならきちんとした契約を行う必要がある契約に縛られない依頼は信用できないわかりましたではお願いします エイさん問題ないまずはこの表紙に署名を私もここに署名をしてさらにここに住所をあそれと違うページにも署名を5ページ7ページあと最後のページ全て署名してそれからこの主肉で母音をこれが契約を交わすってことなのかうぅページ数がすごく多いぞ これでよし依頼料は全て契約書に載ってるから確認してほしい全て目を通しました問題ありませんでは2枚ある契約書のうち1枚は志功さんがもう1枚は私が大丈夫だこういうのは一見面倒に見えるがきちんと理解すればそう難しくはない過去にこういった調査をしたことがないんだろう ならばこの機会にちゃんと見ておくといいでもエン志さんどうして私なんかのために私たちも水角石を探してるんだクロッサルさんの周りには明らかに元素の痕跡があったもしかすると本当に水角石を手に入れてるのかもしれないまあその水角石を装飾品にしたかはさておき手がかりなのは間違いない このまま行けば本当に水角石を見つけられる可能性があるそれに法律を利用して悪事を働く者を私は許せないこの話はここまでにしようまずはえっと鉱石の加工あああったあったまずは海水溝の石梢のところへ行こう鉱石の加工に関して彼は専門家だから クロスサルさんが鉱石を加工するとしたら石晶が最良の選択なのは間違いないいらっしゃいませおやエンヒさんじゃないですか今日はどのようなご用でままさか また誰かが私のとこでいい石が出ないなんてことを言っているのではないですよねそのことじゃないここに来たのはクロッサルというスネージナヤの商人がここで鉱石の加工を依頼したことがあるか聞きに来たんだクロッサルスネージナヤの商人ああかすかに覚えがあります鉱石を一つ持ってきてそれを水格石だと言っていました 私も初めて水角石を見たので判別することができずそのままそのお客さんの言う通りにしましたよそれに彼は歯振りが良かったので深く考えず要求通りに鉱石を加工しましたなるほどその水角石を加工した時の欠片は残ってないかありますあの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので 念のため加工で削ったかけらを残しておいて研究しようと思ったんですあちらに置いてありますので見たければどうぞありがとう早速見せてもらうこの断面と模様 水岩石のかけらのようですがはいそう珍しくはない鉱石の一種です値段もあまり高くなく装飾品によく使われています以前聞いたことがあるのですが水岩石は水角石の外装らしいのですまだちゃんと証明されたわけではありませんが水岩石と水角石って一文字しか違わないな 気になるのならその欠片の元素力を観察してみるといい水岩石は元素の微塵もないただの鉱石だそうなのかじゃあ元素四角で見てみようぜどうだ何か見えたか本当に別物なのかでも思考は石の欠片だけで違いがわかるなんて本当にすごいんだな そんんなことはありませんただ普段からこういうものと長く付き合っているだけですこの2つの鉱石はすごく似ていて知らない方には判別が難しいのです一文字しか違わないのに市場でのの価格は天と地ほどの差がありますそれに加工依頼にかかる金額も違うものになってくるでしょう説明はその辺で終わりにしよう。 今日はそれを調査しに来たんじゃないしかし関少さんは仕方ないとしてどうしてクローサルさんまで計り知れない行動の裏には計り知れない理由があるそのかけらを持って戻ろうエンヒさんこれは一体 もう一度確認させてほしいクロッサルさんが鉱石を持ってきたとき確かにこの鉱石を水格石と言ったのかはい、当時の伝票も残っていますほら、ちゃんと水格石の加工と書かれているでしょそれなら問題ないその伝票と鉱石のかけらを貸してほしいのだがいいだろうかはい、大丈夫ですが一体何をするのですか 用事を済ませるためだああそうだこの証明書に署名をこれはこのかけらがクロッサルさんの持ってきた鉱石だということを証明するための書類だ内容をよく読んでくれはいわかりましたそのエンヒさんぶしつけなことをお聞きしますが今回は一体誰が面倒を起こしているのでしょう面倒とまではいかないただ小さな問題だありがとう 伝票と書類は確かに受け取ったこの証拠があればクロスタルは何も言い返せないだろうな、ね、うーんこれだけじゃまだ足りない私たちにはもっと有力な証拠が必要だ装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはずうーん装飾品装飾品どこだったか ああ、そうだ清紀さんという方が装飾品職人との仲介をしている彼女のところへ向かおうもうわかったのか一体どんだけ知り合いがいるんだ毎日法律協議に関する依頼が来るからそれに知っての通りリーウエコーは契約の都つまりここでは法律はとても重要なんだでもあ あのテンチェンが定めた法律は複雑すぎてなんというか読んでもわからないし読みきれないといえばわかるだろうかだから法律に関する手助けができる法律家はとても需要がある法律に関する手助けでも法律って難しいんだろ読んでもわからないし読みきれないならそれは大丈夫 現在に至るまでの法典はもうすべて暗記してるからすすべて法律家として基礎的な知識だそんなに驚くことはない仙人とは関係ないただこういうのが好きなだけだすごいことをさも当然かのようにさあ清輝さんのところへ向かおう あらエンヒさん今日は何をしにここへもしかして以前のお客がまた何か以前のお客さんはもう問題ない今回は違う要件で来たクロスサルという商人から装飾品職人への仲介を頼まれたことはあるかクロスサルへええ覚えてるわスネージナヤの商人でしょ確かに鉱石を持ってきたことがある 水学石と言ったかしら彼から渡されたかんざしの設計図はとても複雑なものだったから経験豊富な職人を探すのに苦労したわその後やっとのことで作ってもらえたのその依頼はとても時間がかかってねつい先日終わったばかりだからよく印象に残ってるわなんだか証拠と言えるものはなさそうだな清輝さんもう一度確認させてほしい。 クロッサルさんが職人への仲介を依頼してきた時ここに預けた鉱石を「水角石」と言ったそれで間違いないかええ間違いないわその髪飾りは高価な材料をふんだんに使っていたから値段も高かったのだから総務士の規則に従って売る時は総務士で記録する必要があったクロッサルさんはその過程を知らなかったみたいだったから代わりに私がやってあげたの ちょうど書類の写しがあるわよほら「水格報酬のかんざし」登録された鉱石の種類は確かに水格石総務士の印鑑も押されてある清輝さんこの書類を貸してもらえないかいいわよどうせ私には何の役にも立たない書類だから栄比さんもしかしてまた誰か面倒ごと大丈夫ちょっとしたことだからこの書類は使い終わったら返す。 ありがとうなんでみんな同じ反応をするんだよーし証拠も揃ってきた最後に符袋の白術さんのところへ行こうあの首に蛇を巻いてるやつだろ何か用でもあるのか水角石が人体に有害であることを証明する正式な書類は彼にしか作成できないからその最後の証拠を手に入れたら この件も追われそうだおやこれは珍しいお客さんですねナナをお探しなら今ちょうど薬草を取りに行っていますそれと、エンさん、あなたが来るなんてもっと珍しい何か起きましたかまさか、また無知な輩が店の薬に効果がないなんてことを不意調しているのでしょうか いや、今日は白術さんに聞きたいことがあるんだ水角石について知ってるか水角石確か七蔵三景の第六中にそのような鉱石のことが載っていましたね七蔵三景によればその鉱石は山中の玉髄に付属し常人が触れると災いが起きるとか元素力を豊富に蓄えていて 神の目を持たない人が長時間触れると体に影響を及ぼすらしいです。体調不良になったり、ひどい時は重い病気にかかったり、性格がゆがんだりするとか。<笑>用事がなければ仏殿には登らないというほどです。縁飛さんがわざわざこのことを聞きに来たということは、私に、 水石の医学的特徴に関する証明を提示してほしいということですねその通り白術さんお願いできる書類くらい簡単なことですよしかしあなたたち以外にもあるスネージナヤの商人から水角石について聞かれました私の返事を聞くや否やがっかりしていましたがン飛さんが今していること そのスネージナヤの商人と関係があるのでしょうかこのことについてこれ以上白術さんには面倒をかけられない書類のことはありがとうまたの機会に礼をさせてほしいどういたしまして気をつけてお帰りくださいあの白術って人前と同じで変な感じだったななんか 何かを探ってるような話し方だいおいオイラの勘違いかな美白術さんはいつもそうなんだ証拠も集まったしそろそろクロスサルさんのところへ向かおうエンさん調査はもう済みましたか弁償額の見積もりは終わったのでしょうかああ確かに調査は終わった弁償金の見積もりも それは良かったですそれでは見積もりを提示してください契約にのっとりクロスサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払う必要があるはいえ私が弁償をエンヒさん何か間違えているのでは間違ってなどいない私の調査とこれらの証拠により志向さんに貸した水格報酬のかんざしは 水岩石で作られたことが判明したこの契約には水角石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれているよって志功さんへは賠償金として10倍のモラを支払う必要がある証拠何の証拠があるというのですかエイさん私を陥れようとするのはやめてください私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんです あの髪飾りの水角石が偽物だというのなら証拠を見せてもらいましょうその鉱石が偽物である証拠もちろん関係者たちによってその証明はされている旅人私たちが集めた証拠を出してくれこれは海水口から手に入れた加工記録と鉱石のかけらそして石章の証明書だそれは あの石像ですら水角石か水岩石かわからなかったんですよそんな人がどうやって偽物であることを証明するのですかそれに水岩石はもともと水角石の外装にあるものです水角石の加工をして水岩石の石屑が残るなんて至極当然のことじゃないですかそその説には明確な根拠がありませんでは 私の功績が偽物だという実証もないというわけですよね証拠がないなら話になりませんそうですよねうーん一つ目の証拠は役に立たなかったぞなんだか最初からどう言い返せばいいか分かってたような こ, この後はどうするんだ法律を語るには証拠を まあ確かにそれにふさわしい証拠がある旅人出してくれふんその書類私のかんざしが本物だということを証明しているじゃないですかそれに総務士の印鑑だって押されてあるかんざしに使っている鉱石は水角石ですそんな2つ目の証拠もダメなのか何だか 余計自信をつけさせたみたいだぞ う, うん確かにその言い方であればかんざしが本物の可能性はあるもちろんです本物を証明する証拠がこんなにもあるのですからまあ少し待てまだ最後の証拠を出していない旅人あの決定的証拠を出してくれないかここれは水角石は 山中の玉髄に付属し常人が触れると災いが起こる常人がそれに長時間触れると体に影響を及ぼす体調不良や重病そして性格の歪みクロッサルさん水角石の特徴は知ってただろうかそそれは知りませんでした知らなかったああそれもそうかでも そんんななな危ないものを貸し出すなんてどうやらこの先は私の範囲ではなく総務士の出番になるかなあしかしもしクロッサルさんが知らなかったというのなら総務士もそれを考慮して見逃してくれるんだろう心配しないでほしいクロッサルさん私たちが集めた証拠は後できちんと総務士に提出するから総務省がこの件を審議する時は悪いが出席してもらうよ ちょっとま待ってください私は知って知っていたおやクロッサルさん水角石の特徴を知った上でそれをへいえそのそのかんざしにあるのはそういうものじゃなくじゃない<笑>じゃないってもしかして水角石じゃないということかう<笑>んーそれなら。 クロスサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払うことになるがクロスサルさん返事は私と私の依頼人が待っているわ…わ…私は…えい…なんだか突然人が変わったみたいだな認めますそのかんざしにある鉱石は水岩石です しかし、私も運が悪かったんです。大金を支払い、水角石を仕入れて、髪飾りを作って売ろうとしたんですが、水角石を手に入れてから、何日も体の調子が悪く、夜も眠れず食欲も湧かず。それに、なんだかずっと焦燥感に駆られて、それで、不袋に行って聞いたんです。そうしたら、 この石は身につけてはいけないものだということが分かったんですしかしそれでは大金を支払ったのが全て無駄になるじゃないですかだから水角石と似ている水岩石を使ってこのかんざしを本物の水角石は特製の箱に入れてあります触ることさえ恐ろしいのです誰かに見破られるんじゃないかと怖くてひとまず かんざしは売らずに貸し出し品にしましたしかし志孔さんに貸した後それをなくされてしまってそうだぞ本物じゃないならなんで四孔にそんな大金を弁償させようとしたんだわ私だってしたくなかったんですしかしスイカを買う時に商売仲間に知られてしまって 私がいくら稼ぐのか今もずっと注目されていてもし偽物のかんざしのことがバレたらもうこの業界にはいられませんああ身の上話はそこまでそんなことに興味はない契約にのっとり志功さんに10倍のモラを支払ってもらう10倍今にも倒れそうだぞ私は。 志向さんとの契約によりその賠償金の2割をいただくに2割あの水角石を仕入れた時以上の額じゃないですかそのそんなに多くは支払わなくて結構ですあの髪飾りにあった水角石が偽物だとしてもクロッサルさんの髪飾りをなくしたことは事実ですし弁償すべきなのは私です志功さん あなたはあなた様はでもクロサルさんその水角石が必要ないのであれば私に譲っていただけないでしょうかそれでおあいこということでえっそれははい分かりましたその石のせいで散々な目に遭いましたしエンひさんその水角石は差し上げます これで報酬は足りるでしょうか契約にはそぐわないけどまあいいこれで足りる今回はお世話になりました演士さんのお時間が空いているときに改めてお礼をしに参りますどういたしましてああそうだ志向さんもう一度確認するけどもうクロスサルさんを許したということでいいんだなえはい 許しましたそうならよかったクロッサルさん私の依頼人はもうこのことについて追求しないそうだそそうですかよかった本当によかったですそれよりもクロッサルさん実はあなたと仕事について相談があなたの設計したかんざしを見て 装飾品の設計に優れている方だと気づきました私の家は鉱石を取り扱う商売をしていてきれいな鉱石もありますもしあなたが設計する装飾品と私の方で取り扱う鉱石を組み合わせることができればいい商売になると思うのですがなるほど少し考えさせてください よし、これで解決バーヤに頼まれてた水い石も手に入ったしめでたしめでたしそうだなかんざしをなくしたって聞いたら普通はそれを探すことになるのにまさかこんな書類で解決しちゃうなんてなでも結局かんざしは見つからなかったけど目的が異なれば。 必要な手段も当然違ってくる私の依頼人である志功さんの目的は弁償金を削減することリーユーは走り回ってかんざしを探すよりそのかんざしに価値がないことを証明する方が早い1000人<笑>以前の戦いにお前が参加した時バーヤから聞いているだろ今のリーユーエコーは人間が統治する都 仙人とかいうどうでもいい身分よりも法律家としての身分の方が私にとっては大事なんだだって今のリーウェコでは法律に精通している法律家の方が先人よりもずっと役に立つから誰かさんがそれを聞いたらどう思うか必要なものも見つかったしばあやのところへ戻ろうきっと待ちくたびれている おかえり。どうじゃ、水角石は見つかったかの。よしよし、これで材料はすべて揃った。まあや、もう全部揃ってるなら私は帰るよ。まだ大勢のお客さんが私のことを待ってる。ああ、もう帰っていいよ。後のことはこのバーヤに任せなさい。 じゃあ私はこれで旅人私からもらった名刺しっかり持っててよ最近は他国の法律も研究してるもし他の国で法律に関する問題に遭遇したら私を尋ねるといいお得意さんには割引もあるからこの子ったらもう戻るんじゃろう戻らないならばあやの代わりに壺の掃除をしておくれ 今行くところだから彼女の父親だって帝君と一緒にいた頃はあんなんじゃなかったのにまったく一体誰に似たのやらそうじゃのう理ゆえにも変化が訪れておる仙人も同じように変わっていかないといけないのかもしれん縁妃はああ見えて 仲間たちの中では一番この町に溶け込んでいる一人なんじゃ今の理由はもう昔の理由じゃないからのさあおしゃべりはここまでにして本題に入る贈り物もまだ作り終わってないからねああ楽しみだな一体何が出 ただ壺をひつつるだけじゃよそんなに時間はかからそこで待っておれおれできたぞこの人活棒ぼを子供たちに送ろう落とさないようきちんと持つんじゃよもし割れたら。 何が起きるかわからないからのそれとこの設計図壺の中をもっとにぎやかにしたいならこれを使うといいでもばあやこの壺をどうやって使うんだ心配はいらないよもうおちびちゃんを壺の中に読んでおる この人活ぼに関することはその子に聞くといいじゃろ。